皆さん、本調子って知ってる方はあ、ありがとうございます、あのー、56人、そちらの方ねあの、知らない方は知ってほしい、ね、知ってる方はいっぱい応援していただきたい、土佐のね、よさこい鳴子踊りの、大友こさん、大丈夫かな、大丈夫、立ち位置とか、確認してよろしくお願いします。 ね、あの踊り子さんが持っている鳴る鳴る子っていうのですけどこの鳴る子の音色を存、ね、分に感じていただいて他の皆さんに笑顔をお届けしたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、さあ行きますよミュージックスタディいよいよ 始まりました本庁筋踊り子隊でございます、ね、両サイドには大きな大きなトーサの本調筋自慢のグラフも総科の皆さんにお届けいたしますソウルユッハッソユッハッこのナルコの音色がいいなと思ったらね、山本コ子さんの 村、うん、の所にありますのでそちらの方でね。 本調子踊りは日本舞踊センスをナルコに持ち帰ってさあここはカルタ遊びでカードを合わせてまいりますちょっとトランプに弾いておりますねここそういうね遊びもナルコで表現して皆さんに楽しんでいただきたいと思いますさあさあさあさあ さあ、さあ、まりをついて、ひっくり顔で踊ってまいります。それそれはい ありがとうございました。本当、鈴をお乗りくだありがとうございました。ありがとうございます。